おはようございます。はよようございますあいいいいいちょっと上げてねー<咳><咳><咳> こンストップでうーんあいるはは、ね、<笑>一一番番上げるのは一番奥や<笑><笑> 该买的 すごいかっ <笑>あ<った><笑>ん最悪や、すごいやん。はい なんかかお尻かけられう<笑>、はい、いいねー。 もううまくな、ねねはい、ってき、まあまね ah, ね、<surprises> <英語>たら。 後ろにおるから ね, 後からねら。後ろにおるからね。後ろにおるからね。ららねらねいいその状態でちょっと音鳴らします。その状態っていうのその場所 で, で, で。余裕があれば前へどうぞ。 なんでみんな見えべんになんの？<笑>地元のプライドはもうなくなってるやん。さんめっちゃケー練習でめっちゃ出る。こ見えべしてる時めっちゃ出る。無意識。見えべんなんてんな<笑>だって誰もし基本的に誰も喋ってないのにさ。この辺が見えべん。何々しとるとかさ。 あ、そうやったったけ、はいもう常にめっちゃっていう時点でもうかる、ね、<笑>めっっちゃって関東の人を言うのいい<笑><笑>いや、や、ののことめっっっちゃてて関関東は言西おさん、毒れ あバリすごいバリすごいとかバリ可愛、ね、わんかわいい。 たっっいいいいいいよよよ戻った後ろバンク使ってもういいいいそれ最後で。 うん、入弁っていうか、伊勢弁やな、ねうん。俺、なるべく伊勢弁に毒されないように、引っ張られないように気をつけてるけど、うんうんうん、<笑>カチャカチャ言った方が大丈夫や。<笑> うんうん、たいいいいいいいいねねもううこの最初は、ね、一が違うんだよよ<笑>、はい、いいよ気づいてなそのままこっち回ってみて。 左へそのまま回ってきてはいはいこっちてねいやん詰まってるの気づいてた気づいいててててなななささそそううやね見てる見見見見見るからず目の前しん ポポお手伝いしてたんだ も, んもうお手伝いしてるとこは全然気にしてない感じでてきた本当にわぁ<笑>、まあ、すごいねポポーいいんほんまに見てるちょっとこっちに戻っこっちにそのままあ、見たな今すごいじゃん<笑>余裕じゃん見た<笑>見たねやった やってるよ。誰かさんと大違い。え、ね、え、すごいな。なごいあ<笑>余裕の表情の。ちょっと待っ て, 待って、待ってね。待って、待って。<笑>すごい。待てちゃうしね。<笑>余裕だね。か、うん、って、ぜひ。こちらもいけちゃうしねだだ。しっかりしてよ <笑><笑>りーあー見えてちちっちゃいからねポポはあれやな文句言いながらもどこでも生きていけそうな感じ。<笑>すごいね ゆうい